日常運ン食卓に日記「ローソン」のカビ本部という他こちらではごゆっくりお楽しみくださいチちローソンのマチカフェドリームロイヤルミルクティーとカフェモカエスプレッソラテを飲みたいと思いますうんーどれもミルク感があって美味しそうですねそれではチャンネル登録よろしくお願いします ただどれがどれなのかわからなくなっているのでまずこちらから飲んでいきたいと思いますでは<笑>最初に飲んだカフェモちょっとココアやりちゃった苦めの味わいの飲み物でまったりとした味方がちょっとほんのりる苦味がとても美味しかったですのでこちらの点数とさせていただきます まエスプレッソもあってこちらはちょっと苦味が強くてそれをミルクがいい感じにまろやかにしているのですがちょっと物足りないかなと思うような部分もありまして、まあ、何を求めてるのかという部分もありますが、ね、もうちょっと強くても苦味あるいはミルクのどちらが強くてもいいかなと思うのでこちらもスを検索させてますそして最後に飲んでこちらのロイヤルミルクシちラはどちらかとと紅茶の香りが強くてミルクの香りはあまりしなかったですね。